こんにちは。秋が深まりまして、日中は暑いんですが、夜になりますとかなり涼しくなってまいりました。体調の方いかがでしょうか。今回ご紹介するのは、冬場に向けたカー用品のご紹介をいたします。今回ご紹介するのは、こちらになります。ミニキュートと言います。 人間工学デザインが採用された加熱機能付きの背もたれ。こちらのご紹介を今日はいたします。まあ主に私のチャンネルはカー用品取り扱っておりますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。今このように車にインストールしているんですが、まずは概要説明をご紹介します。まあ、このように 腰の部分、サポートする、まあ、こういったものが2つついております。で、これメッシュになってまして、ここあったかくなるんですけれども、蒸れることが少ない素材になっております。そこがまずすごくいいところなんではないかと思います。今度、後ろを向けてみますと、まあ、こんな感じで、こちらがシート側になるんですが、 こちらを見ていただくと、蒸れないように、しっかりと穴がついています。まあ、ここから、通気口、ここが通気口になっていて、漏れを抑えてくれる、そういったものになっています。ですけども、ここがしっかりと暖かくなって、腰を温めてくれる、まあ、そういった機構になっています。あと、これ自体は、今、こちらカバー取り外してるんですけれども、 これ、メッシュになっています。先ほど冒頭でもご紹介した通りで、濡れにくいというのは、メッシュになっているからということがあります。で、これ自体も取り外しができて、洗うことも可能になってますし、で、ここに被せるだけになります。で、ここのところを見ていただくとわかるんですが、ここ、熱線が入っています。で、ここのところの熱線がヒーター的な役割を果たしてくれて、 暖かくなってくれますので、まあ、ほぼ全面にわたって腰を温めてくれる。そういった構造になっております。で、こちらの紐なんですが、これは実際にシートに、シートに付けるときにくくり付けるための紐になっています。 で、シートも、これ、高さ、この腰のホールドする高さっていうのもあると思います。実際に座ってみないと、どの状態で自分にぴったりなのかっていうことがわからないと思います。で、これは、このように、はい。こんな感じで。まあこちらの方が一番下の状態で、 こちらが一番上の状態にセットしてありまして、乗られる方の体格に合わせて、この調整というのができるようになっております。でさらに、高さ調整だけではなくて、こちらも、こんな感じで下げることができます。で、高さ調整だけではなくて、 ここにポンプがついているんですが、手動のポンプなんですが、これによって、ここが風船になっています。こう見ていただくと、見ていただくと、ここ今、膨らんでいるのが、お分かりいただけるかと思うんですが、前後方向も、 このように調整することができます。で、こちらが今、膨らませる側で、でここに、バルブがついてますんで、ここのバルブを押すと、このように、絞むようになってまして、また、収縮するようにもなっておりますんで、体型に合わせて、これも使っていただけると、前後方向も調整できるようにもなっております。 さらに、こちらです。これは、シートヒーター的な役割をするものなんですけれども、このような形でコントローラーがついていて、低、中、高という3段階の設定ができるようになっております。まあ、詳細の温度はテロップに貼っておきますので、そちらをご覧になっていただければと思います。 で車用としても使える。で、なおかつ家庭用として使うこともできますんで、その場合は、もう一つ付属品として AC100V のコンセントがありますので、そっちを使っていただければいいですし、車で使う場合は、この 12V のシガーソケットを使って使用することが可能になっています。それでは実際に、私、このステッパーゴンのスパーダ RP5 を使った場合での、 身長175センチ、体重が85キロの大人が使った場合の例をご紹介いたします。まずこのまま置いといてもいいんですけれども、まあ、紐でまずくくりつけるということでやってみたいと思います。まず背もたれをこのような形でバックルで固定します。ステッパーゴンの大きさのサイズのシートでもしっかりと固定することが可能になっています。 今固定しまして、次はこちらのシガーのソケットを装着してみたいと思います。シガー自体も好みがあると思いますんで、例としてここのパワーアウトレットのところに今回は取り付けをしました。パワーモードにします。こちらのスイッチ。 入れますと、今、はい、中、低、まあ、このように3段階で温度調節ができます。では実際、この状態で乗って確認してみたいと思います。実際に私が乗った例で、実際に座ってみたいと思います。で、今、シート一番後ろなので、ドライビングポジションに合わせます。 まあ、こんな感じですで。私の場合ですと、どちらかというと、少し体格が大きい方なので、この背もたれが少し前の方に行ってる感じがあるんですけれども、その場合は、このポンプがありますので、まあ、このポンプを完全に空気を解放しちゃう。まあ、そうすると、だいぶこうシートと、 シートの輪郭に沿った感じで座れますんで、結構いい感じで、ポジションとしてはいい感じで、座り心地も結構いいかなと思います。で、体格が小さい方でしたら、逆にこれ自体を空気を送って、少しこう膨らませてあげると、前の方に腰が映ってくれますんで、 まあそうすることによって位置の調整っていうのがしっかりとできます。ま私はもうこれは使わないでちょうどいいかなっていう形なので、まあ使わずに座ってだいぶ落ち着いてるという感じです。でヒーターの方今入れたんですが、まあこちらの腰、この部分支えてくれる部分、全体的に温かみがあって、冬場なんかは特に 腰が痛くなる方もいらっしゃると思うんですけども、腰を温めるには非常にいいかなと思います。はい。ということで、今回、冬場の時期に近づいてまいりまして、皆様にお届けしたのは、ミニキュートの、金付きの付き背もたれ。こちらのご紹介をいたしました。まあ実際私もこれ使ってみて、車のシートって、まあ今回これ、ステップアゴンなので、まあミニバンのシートになるので、 ホールド性とか座り心地、まあそういったところはあまりこう気にして作られているシートではないので、今一つ自分の体にフィットしないシートだったというのはあります。まあその分乗り降りのしやすさであるとか、荷物の積み込みとか、まあそういったところにはすごく配慮されているシートで平べったいシートで使いやすいシートではあるんですけれど、実際に車に乗って 乗った時の機能性という意味では少し足りないところがあったということになります。で、このステッパー号に関してはシートヒーターが付いているので、オンネジ付きシートにはなってるんで、冬場は全然問題ないんですが、やはり長時間座った時にどうしてもこの腰の部分が痛くなるということが、まあ私もあったので、そういった時にもう少し安くて快適に座れるようなシートにならないのかと。まあいうことで、まあこちらがすごく おすすめできる背 も, たれ背もたれになっておりますので、まあ、ご紹介をいたしましたで私これ車でも使ってるんですけどもどちらかというと家のデスクの方で使ってるんですがデスクなんかですとものすごく背もたれとしての役割を果たしてくれて長時間のデスクワークにも最適な背もたれとなっておりますはいってことでシート自体がいまいち フィット感が乏しくて、長距離のドライブに不満を持っていらっしゃる方には、お勧めできるアイテムかもしれませんので、ぜひこちらの方、詳細概要欄に貼っておりますので、ご確認いただけますと幸いに思います。それでは、失礼をいたします。